ジャンンルで言うとタレントさんになるのかあのグラビアであったりアイドルであったり、まあ、アイドルの中にもそれううこそゲームアイドルみたいな今ジャンルが増えてたりいろんな方々いらっしゃるのでだから原田さんにとっては完全に初見です、うん、グラビア界で結構今人気ああお名前は存じ上げてますか お見かけしたりとかね し, します ね, ますねで最近ちょっと写真集を出して、うん、たまにツイッターのタイムラインとかにも出てますよ ね, ねそう和知さんは今写真集がすごいことになってるんですよ売れてますね和、うん、ちさんの写真集が、うん、だからでえっと結構ゲームやられてたりするので あ, あそうなの、まあ、でもゲームやったまあ俺もプロデュースではいろんなゲームに関わってるんでそう いろんなゲームの話はできます。そうなんです。わちさんにとっては今写真集絶好調なので、うん、まあそういうタイミングであればぜひ原田の場に来ませんかと。うん、通称おぎゆかちゃんですね。はいはいはいこ、うん。この方最近結構有名じゃないですか。うん。で新潟に今あの NGT フォーティエイトで。 頑張っててで、ね、あの卒業するんですよだからやっえそれはもう発表しかももうえっと今は10月の末なので、うん、10月末で卒業なんですよ。うん、鉄拳はやっててくれるんか鉄拳やってるっぽいなっていうのがあったので、うん、そうしたらいややったことありますよっていうのと、うん、いやまさかとは思うけど原田のこうやって見たことあるんですかねって聞いたら「うん、いやななんか偶然見たことあります」っ て, 言っ て, 言, って言ってましたよ。10月末のそのえっと コンサートで卒業 で, で11月の中旬ぐらいまでは一応在籍してるけど、うん、そっからはあの荻野由香っていうタレントさんになると、うん、いうことなのでまあ門出なの で,、うん、で彼女もあの話面白いんですよ。うんまあ、で面白いです。うん、鉄拳セブンやったことあって、うんえっとうん、この原田のバーコンまさか何回か見たことあると。 ああなたのまあ、もうあんこんなマニアックな番組見たことあるっていうのはちょっと珍しいけどね珍しい珍しい相当、うん、相当ですだから多分、うん、それはね珍しいですよミヤマクワガタを見つけちゃったぐらいなミヤマクワガタ捕まえたことありますぐらいの、ねうん、おすすめ動画に出てきたんでしょうね、うん、多分ねあだからそうそう関連しちゃね<笑>関連キーワードでね出るみたいなそうそうそうあるよな、ね、そういうのな、うんうんうん、だなんだこれと思ってそれをきっかけでちょこちょこ 何回かの会を見たこととがあるいいう話は聞いてるので、うん、一ちょっとゲーム業界とか置いといてよ一そのテレビ業界の、うん、そのテレビ系のエンターテインメントとかね、うん、を見る側の立場として一般人としての立場になってみた時にはそういうところの番組出てるっていうのは好感度が高いよ、うんうん、あのえっこ<笑>んな身近なというか<笑>うん、うん、っていうのはあるよ。うん だからゲーム鉄拳の話あとバー見たことあります、うん、うもうその2つで十分で す,、うんで分ですうん、卒業発表されたからシリーズですけどー、はいはい、11月で SKE4 ーティーと卒業されるんですよ、はいね、ヤフーニュースからか 出, てて、ね、出てましたね、うんはい、だから山内すずらんさんね いい名前ですね山内すぐらんさん、うん、だからあのゴルフが大好きな、うん、ゴルフアイドルですね、うん、だからまあミンゴルガッツリやってたりミンゴルは俺も結構やってたからね、うん、俺ゴルフやらないのにいわゆるあのー、パソコンのね pc 88とか、はいはいはい、下手したエクソンぐらいの時代からゴルフゲームだけはやるんですよそうな ん, そうなんだあれやりすぎると あのリアルゴルフをやった時に芝目が読めるようになるらしいですよあっそういうのあるかもね、うんうん、このパッドは得意だったし<笑>リアルでも<笑>見えるようになるんですって、うん、本当かなと思いながらでもやっぱり本当のゴルフの方が面白いっていう人多いけど、うん、俺は逆でね本当のゴルフなんかうちの親父がすごいやるからなんか回ってんだけど、うんうん、いやーミンゴルの方が絶対面白いね楽しい申し訳ないけど、うん 楽しいです、うん、あのー、本当のゴルフは好きって人はもう本当そっちわかるよ、うん。その気持ちわかるけど、うん、ゴルフはゲームが面白いで面白いです。うん、本当に面白い。日ごろは本当面白いんですよ。日ごろはねやっぱり、ね、朝早起きしなくていいって方がいいね。ああわかりますね、うん。寝る前にできるゴルフだから。そうあれ寝っ転がってできます ね, ね。お酒をこらってもルスリます。<笑><笑><笑><笑>そうそうそうそう。だいたスコアが乱れる。 そうなんですだからそので鈴ズちゃんも卒業ですだから11月で卒業、はいうん、でその後はあとは、まあ、ゴルフメインでもう動いているので、うんえー、とゴルフを活発にえっと活動しながら、うん、あともブランドも持ってるので、うん、あそうでね。結構ねですいろんな多方面で多分活躍していくのかなのじゃあそれみんなで見守りましょうということで、うんうん 卒業記念にぜひ、うんうんね、なない。<笑><笑>さっき言ったようにゲーム業界の人で<笑>こう現役のうちに原田のバーに出たい、うんうん、これ実はいらっしゃいますよ、うんうんうん、あの早くもありがたいことで、ねうんうん、この芸能界の人が引退した原田のバーに<笑>せっかくだから出とこうか意味が分からない。 意味がわからない。か活動の範囲を広げるっていうことですよ。広すぎる。<笑>広げす急に振れ幅が<笑>広すぎるからそは、それ。うん。 で前から何回も名前出してる、うん、あの三田寺ちゃんね三田寺さんあ三田寺さんはいデッドバイでおなじみの、うん、で最近あのエーピックスもやり始めていやーもう絶好調じゃないですかもう配信がもうやっぱり大人気、うん、大人気ですねもう同時だから本当に、ね、長い時5時間ぐらいライブ配信やってるわけですよ、うんうん、いやだから本当にす ご, いすごいですねあれがいわゆるプロゲーマーですよ本ほんとすごいですあれはプロゲーマーですよ、うん、毎日やってるんで で最近やっぱりあのそれこそゲーム好きで配信やってる芸人さんたち、うん、あの品川精進の品川さんとかと、うん、あの一緒にそうだよねってるからあれさどっちかっていうとゲームストリーミングタレントじゃないけど、うん、新しい形のタレントになっちゃったんじゃないそ う, そうなんですよ、うん、だからあのそれでまた面白いんですよ彼女はね、うんずいやでもそういう意味で言うとゲーム業界 新しい職業経済圏を生み出したなゲーム業界はある意味ゲーム業界と YouTube がタッグで生み出した職業じゃないですかだと思いますねああだだ ゲ, ゲームストリーマーっていうんですかねそうそう、ね、だからあの辺のストリーミングのするきに映像の権利とかもちゃんとね俺ら公式にいろんなことをオープンにしたいとか、うん、ちゃんとしてあげなきゃいけないなと思うよねほ、うんに、うん、敵なんか割とオープンにやってるけど、ねうん そうだからちょっと三田寺さんはねやっぱりそのゲームの文脈持ってる方だのででも完全にそっちの人になりましたよね、うん、三田寺さんは、うんそうそうそうね、いつか一緒にだってゲーム業界でも相当は三田寺じさんさんね、うん、はいはいってやっぱり名前がみんな知ってるようになってるから、うん、名前がまた印象的だよね三田寺ってさんは分かりやすいですよねだからその辺もちょっとタイミング見たらぜひねいやいただってこの方はちょっと 今タイミングがずっとコロナだったからこの2年ぐらいさ、うん、そ, うそうじゃなかったら今頃東京ゲームショウとか、うん、いろんなところで、うん、あの本来ならあの例えばその何かの新しいゲームのそのなんだろう PR 大使とか、うんうん、そういうのに全然本来と選ばれて、うん、フィジカルなイベントでガリガリやってたはずだと俺は思 う,、うん、そうですね、うん、そう だから逆に言うとここのコロナ禍が終わるというかまあその日常になっていろんなイベントをやるようになったらいろんなパブリッシャーからーをはくんじゃないかなだと思いますけど、ねうんまあ、そうなったら、うん、呼べないですよ<笑>呼びたくてもリアルにガチプレイヤーだから、うん、ものすごいちゃんと。 あの台本なくても喋ってくれるわけじゃないですか、うん、それはやっぱりプロモーションであの起用する側にとってはすごいメリットです、ね、そうだよねだからこっちもさすごいこっちの立場より利用していやらしくさ、うんね、僕万イナムコで僕いろんなゲーム実はプロデュースしてるんですけど<笑>、はい、っってバンダイナムコ の, そのねプロデュースのこんな新しい今度こんなゲームがあるんですけどそういうのをちょっと。 女の仕事とか、うんうんうん、どうす か, うすかみたいなそう形で呼んできたらこれはもう最悪の呼び方だね。ね<笑><笑>ね大人が一番やっちゃいけない。視聴者でも一番嫌われるね。うん、あのタクだ顔でね。そうそうそう。<笑>仕事だ。<笑>バナの仕怒られますよ。マネージャーに。 トークがとにかく面白 い, いやー才能だよね、はい、それれってでそれそのトークが面白いを今まで出せてきてないんですよ。ジャンルでいうとね、うん、もうマルチだと僕は思ってるんですけどユノシーさんっていう方がいらっしゃってですねフォロワーも40万人以上いるんですよ。すっ げ、どん、なんの、これは。インス、えっと、インスタです。インスタで四十万人、ねうんうん。すごいね。インスタって、ツイッターよで大体多くなる傾向はあるけど。四十万人ってった。そうやな。このかなもう。うで、そこらへの芸能人は多いんじゃない。多いですよ。ずんごい多いです、うん。で、チームレーザーにも所属してます。ああ、レーザーなあのレーーな、はい、レーザー、所属、うん。なんかやってる、あの、職業としてはグラビアもやっていらっしゃるし。うん、M. C. もできるし、歌詞もできるし。 で今も完全マルチタレントじゃないですかそう で, でゲームストリーマーもやっててゲームストリーマーでどっちかというと名前がビュッと上がったエピクス何どれシューター系やってるシューターイ今パイ大きいからね、うん、で一気にそのフォロワーと共に名前がビュッと上がってきて、うん、よく聞く、うん、さんお顔は、うん、よくうしますよなめんなさいかかっこいい女の子って感じですねかっこいいですよねかっこいいですね、うんうん、だからちょっとその トークのの部分とかをあのー、そういうと当然バラエティーとかに出たところとかあんま見たことないのでだ か, だからそっちじゃなくてだと忙しいわけ忙しいです、ね、いすごい忙しいと思いますそっちに出<笑>ねそストリーミングとかに忙しいわけだから<笑>こんな番組出てる場合じゃないじゃないいや息抜きに息抜きにしてしんどいな<笑> な, ことない 本, 本人本人<笑> いやいやいやい。たこ焼き相当好きなら来た方がいいよ。確かに。あのたこ焼きはね自信あるよあ。はっきり言って。あまあ確かに。も世界中の人に言いたいけどね。うん、あの日本どころじゃなくて世界で本当トップレベルですよ。間違いないよ。うん、だっていやこれね理由があってよく言うんだけど、あのこれお店でとかチェーン店でやろうとすると無理なんですよ。うんうん。う, ん、うコストそうそうそうコスト的に無理なの。あたこ焼きってだから個人でやるのにいくらでもコストかけれるじゃん。 うまいに決まってんだよ本当、うんうんうん、で研究が異常に進んでるわけでしょでしかもチェーン展開するつもりのない究極を目指してるわけじゃん、うん、だから自信持って下手した世界でね1位2位を争うまさですよっていうことを言えちゃうわけですよこれ、うんうんうん、だから沖縄み来た人おいしいって言ってるでしょいやいやだってあれだテレビで一瞬しか映してないけどさみんなうわっっつってんじゃんうわっつってあれですよ お皿の上にたこ焼きもまだ残ってんのを見て、うん、もう一回座りましたから、ね。そう。<笑>それ食べようとしたからか。<笑>そうそうそう。食べて食べて帰るわって言って。じ<笑>ゃそれぐらいなんでしょうねう。メリット見つけたぞ。じゃあこ焼き美味しいの食べんのアラナバーだけで。間違いない。間違いない。絶対負けない。最後は。 これは前以前から名前出していた人であのエンタメ界ではないですけどあの改めてもう一回良三さんささ ん, かかさんはい、いさんオファーできるんだけどほらちょっとコロナ禍が収まらない限りは。 今直接的な打ち合わせもだってカプコンさんとかいろんなとこでさもう大したさら z o とかね、うんうん、チームスにしましょうみたいな世界なのになかなかねしかも大阪だし本拠地そうなんですよねで東京ゲームショウもさタイミングで呼べるかなと思った東京ゲームショウ流れたし、うんうん、あのオンラインになっちゃった、うん、オンラインですもんねだってあれだよカプコンさあのほら基調講演あったじゃん東京ゲームショウの基調講演で3人いて、うんうん で俺その3人のうちの一人だったじゃんあの貴重公演のうちの一人にカプコンさんいたでしょ、うん、だからカプコンさんもう収録こっちじゃないもんうんわざわざ大 阪, 大阪だからやっぱり厳しいんだよでもいつになればいやーどうなんだろうねー、うん、そこなんですよねカプコンさんって基本大阪の人で東京に来なきゃいけない っていう確かに、ね、そんなにないんだよ確かにそれはそうですねさんたいよ<笑>だからえっとスケジュールとか東京に用事ないっていうのを聞いてみましょうかそれはちょっと 聞, 聞, く聞こうう、ね、聞けるけどね、はい、今日はいろいろリストを出しましたけどまあこの中からなのか ちょっとリストに入れてなかった方なのか。普通に松山博人がいる。<笑><笑>なんでお前が来てんだよ。<笑>